よし行くぞーここにトーテムないかとりあえずチェックする癖ついてるルインありか早いスキルチェック上手い人が二人で回してるのかな 全然心音しないけどキラー誰なんだろうあケイトきたここで見つかったのはまずい目の前で行視してこなかったから手鏡かなここに二人いたんだねー 手鏡マイケルなら回復してれば、衝撃もらっても逃げれるね。ゆっくり歩いても見つかるから、走り回っちゃおう。みんな走り回ってるね。ケートも来たということはやっぱり来た。 ゲロー。ここなら来てもわかるからいいね。お、誰か助けてくれたかな。 通電ナイスゲート開けるのが怖いねノーワン持ってる可能性高そうノーワン持ってたまずノーワン探さなきゃね つられてる側になければいいけど、絶対キャンプしてるよね。おーおー、やるー。ゲートナイスファイト。これは一人じゃダメだ。ちょっと待ってて。あれ 自力とりあえず苦労回復しよう。さあみんなで助けに行こう。ローリーが左側にいるから、僕は右側から攻めるか。 今はまだ殴られちゃいけない今だローリーナイスすぎるあの動きは初めから救助任せてくれてた感じだねうまくタイミングがあってよかったみんなで脱出だー